おはようございます、えー、と今日は4日目ななのかな今ねラスベガスをのホテルを出ましてこれから、えー、ブライスキャニオンとといいうところに向かいます今日今回の旅で、まあ、一番の目的としていた撮影地なんですけど結構なんか寒いらしくてで防寒着買った方がいいんじゃないかって話になりましてね今から防寒着を調達しに行くという感じですね。 昨日はね、あの、まあ、夜の10時ぐらいにちょっと食事飲んで、で、もう一杯飲んで、部屋でもう一杯飲んで、でそしたら顔むくんじゃってね、<笑>えーと、もう泥のように眠りましたね、もう完全に時差ぼけなくなっちゃった。で、えっ、ー、と、昨日2時ぐらいに寝たのかな、で、起きたら9時半ぐらいでで、そこから準備して11時にチェックアウトで、今に至るという感じですね。 ラスベガスはすごいねほんとんか来れただけでもほんとよかったって感じするこういう世界があるんだっていうねうこういう世界があるんだっていう自分の人生こんなところに来ることがあると思わなかったもんなはいでは今日も撮影頑張りたいと思います行ってきます 買ってきましたたちょうどいいっってよかったよでまずね買ったものを紹介しますねこれこれねコロンビアのダウンジャケットああダウンじゃないジャケットこれ、ね、12ドルスサイズもね中にいろいろこう着込んで着る分にはこうちょうどいい感じめっちゃベストサイズです、ね、あってよかったこれ、まあ、これなら大丈夫だなんか防風も入ってるみたいだし大丈夫だよあと 下がね、ダウンパンツ履いているんですけど、あのー、その中にもうちょっと暖かいのあった方がいいかなと思って、これフリースを買いました。これが、12ドル。12ドルですね。はい。ちょっと大きめサイズですけど、まあ、しょうがないから。で、全然関係ないけど、サイズが鬼ぴったりのシャツがあったので買いました。9ドル。9ドルのシャツを買いました。これそう、シンデレラフィットなんですよね。<笑> す, すごいちょうどいいんじゃないですかこれ腕の長さとかこれめっちゃ腕短いんだけどきつきつかなこれということで合計ねまあ3000ぐらいですね安いありがとうございますさすがガイドの方がここに連れてきてくれましたけどじゃあこれで今晩の撮影は<笑>あじゃあこれで今晩の撮影 OK じゃないかなと思いますんで行<笑>ってみましょうかーいはい 美味しい。こちらのお店で。こちらのお店で。ご飯を食べます。めっちゃ洒落てる店だ。<笑>これアメリカ来て初めてですね、こうやって。 メニューがチェンジしてあるのってこれこのスープめっちゃ気になるやっぱ日本を意識してるんだからなか弁当って書いてますよえータンジェリンオレンジチキン弁当うーんいやめっちゃ喋ってるなえっ、ー、と今注文してですねこれからメール返信ですねあの アメリカ行きますって何ていうか日本のその取引先ですかねにアメリカ行きますって言ってない人が結構いるなって思ったんですけどあのー、一応こっちにね w i f i 持ってきてるから電波は繋がるわけですよ繋がるわけですだから返信できちゃうんだよねでみんな日本にいると思ってメールしてくれてるからちょっと返信しなきゃいけないなと思って今ご飯食べるところで、まあ、コーヒー飲みながら 30分ぐらいメール返信をしようかなという感じで今作業でしています<笑>すーーた。すげえの来た。すごいの。め、ね、っちゃでかいんだけど。すごい！すごい！すごい！すごい！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 うわ。<笑>食べられない。こ<笑>こも美味しかった。めちゃくちゃ今のところアメリカに来て、あのあんまり食が。 まずいとかね、そういうのに出会ったことがないので、本当、ちょっとこういうお店をチョイスしてくれた友人に関してはですね、で、これから、えー、エンジンかけてでで、ね、エネルギーの補給が終わったので、ブライスキャニオンに向けて出発と、で、ここから撮影となります。ブライスキャニオンは一応ね、今のところ3日間、えー、とキャンプしながら、えー、滞在する予定でございます。 セントジョージっていうところで休憩をしてますでねあの見えるかなコールドストーンっていうアイスクリーム屋さんがあったので買ったんですけどでけっすめちゃめちゃでけっすチーズケーキファンタジーっていう<笑>アイスクリームですそして甘いすごい これがアメリカか<笑>えーとこれはどこですかねどこだろこれ今ねガソリンを入れるために立ち寄りました プライスキャニオまであと1時間なんだけどあね空の暗さがやばいほんとにあの自分の人生で一番暗い空かもしれないすごいよえまだ奥に行くっていうことなのでなんかあれだね言葉になんないけどもうちょっとで着くみたい えー、ブライスキャニオン国立公園に到着しました今もうこれ敷地内に入ってるんですけどこれからねキャンプ場に行く感じですねでそこで身支度して早速撮影に行きます今日はまあ時間も時間なんでロケハンがてら、まあ、昼間の風景見てないからね大したもの撮りあえと思うんでロケハンがてら成型写真をポチポチ撮って朝焼けのホーリーグレールに挑戦という感じですねすごい街灯何もないね 真っ暗だよ。まあ、なんか。キャンプ。キャンプ場とか、あとなんかロッジとか、宿泊施設とか、そういうのはポロポロなんだけど。やっぱ空がすごい暗いなって感じがしますね。めっちゃ暗いんだけど、すごいな。電気。あ、これ。あ、これはキャンプ場。あ、ここね。 はい、キャンプ場に到着しましたサンセットキャンプ場みたいな感じゃなねロスを出発してから、えー、もう3日23日経つのかななんですけどやっぱ遠いね10時間以上一気に行くとかかるって言いますけどまあ女子アツりー寄ったりしてたからなおさら ハードスケジュールで動いちゃってるあこうですねここは到着はい着きましたやっと着きましたじゃあじゃあすぐ出ますよはいお願すうん電気しまっていいっすかおいっすじゃあ着いたおいっすおっえな何これ めちゃめちゃゃすげえんだけどえー、うわやばい北半球の星空って今更感動すると思わなかったこれうわこれ全然映んないなうわなんかなんか泣けてきたわうわやべえ泣ける、えー、来てよかっためっちゃ綺麗だよ<笑>めっちゃ綺麗 本当友人に感謝なだなマジで。もう一人じゃ絶対来れなかったの。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 ピあこっちに光が当たりしますおーたあったかいあったかい日差しがはあちょっと風が強いんですよね風が強くて寒いね もう機材もこうやって手すりっっ こ, ああこっちからこっちに光が<笑>ここであと2日かな一応撮影する予定でたっぷり作品作りをしたいと思いますそれではまた次の Vlog でお会いしましょう<笑>さよならバイバイしたっけねー t m、mm. gonna e a